に行ってみましょうおーということでありがとうストレッチのコーナーナですさ今日ね素敵な日曜日でございますが今日もねストレッチをしながら進めてまいりましょうということでさあ私のこれねちょっとあのえっ、ー、とコメントさんが見えるかなということをチェックしたいと思います少々お待ちください<笑> はい、おはようございます。もうね、ご覧いただきありがとうございます。シスターですね、5月8日ですね、今日はね。5月8日ですね。はい。<笑>えうん、5月8日ですね。はい。では、ちょっと見てみましょう。これ。これ。 はいさあ始めますよ、このね、5月8日のありがとうストレッチでございますが、私、ちょっとテンパっておりますけれども、<笑>はい、大丈夫です、コメント、ありがとうございます、ははいいい千代子さんおはよううごござざまますすありがとうございますちょっとね、シスターね、<笑>えまあまあ、いろんなことがあるからね、人生ね、そんなに気にせず行きましょう。 で気にせずいきましょうはいということで「愛してる大好きありがとう」の言葉を言いながら行っていきますあのね毎日やっててもいろいろね日々いろいろ違うからねまあそういうもんですよ人生もね人間も<笑>はいということでよろしいでしょうかさあでは早速水分をお取りいただいて早速ビフォーアフターからビフォーのチェックからいきましょう あのコメントさん見える設定にしているつもりなんですけれども日々違うね、はいまあ、日々違うボディを感じていきましょうでは両足を出していただいて両手を前に出します、はい、今日の感じはどうでしょうか私ですね、まあ、ちょっと背中低い位置になっているかなって感じでございます、はい、お膝の下はどうですかあとももの張り具合どうですか、はい 今日ちょっと色々乗っかったので、少し緩んだ感じをいたします。さあ、では早速行きましょう右。左足の上に右足さんを乗っけていただいて、指を横に開いて、ただに動かすところから。これね、順番を覚えていただくとですね、ご自分でもお家ですぐできる。まあ、こういう癖にしていただいて、<笑>もう座ったらやる、みたいな感じ<笑>にしていただければいいかなと思います。はい、それではアイシェル大好きありがとう。2回行って、エッキョカウント。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 愛してる大好き、ナイス。はい、おはようございます。始まってますよ。はい、足の指をぐさっとさして、足の甲を持って、足先をぐいぐい動かしながらいきましょう。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、足の隙間の下側を持って、足先をねじっていきます。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。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 愛してる上半身もほぐしますありがとうはいてイできま右足3ふくらみ内側さん が出るようにセットしていただいて体重のけてきゅうりのしおもみさんですね体重のけて福島しますせーの愛してる大好きありがとう声出せ愛してる大好き笑顔でおんのちょっと上きっかいさん愛してる大好き痛いですねはい愛してる大好き痛くてもいいですよありがとう内ももさん愛してる大好きボディごとをゆすってね ふくらはぎ外側さん、せいな。愛してる、大好き。揉んでください。はい、愛してる、大好き。笑顔でバッチリはい、では、その足さんを立てます。右足さん立てて、ふくらはぎの下側さん、せいな。愛してる大、だだだだてる大好き。ありがといたたたた。愛してる、大好き。ありがとう。はい、膝下ゴリゴリいきましょう、せいな。 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き膝上ゴリゴリ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお皿まわりゴリゴリ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はいももの後ろ側をゆさゆさ。ぐさっとさしてゆさゆさどうぞ。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き 笑顔で内ももさん、がっつり持ってゆすって、せーの、愛してる、大好き、がっつり持ってね、はい、愛してる、大好き、今度は外ももさんいきましょう、がっつり持って、愛してる、大好き、ゆすります、ありがとう、はい、愛してる、大好き、笑顔でね、膝裏さんをがっつり持って、ぐいぐい動かします、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。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 愛してる大好き、タタタ、ありがとう。愛してる大好き、ここをワンワイ行きましょう。はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる、ぐいぐい、<笑>いいですよ。はい、つまずお膝を内側にして、ももの外側です、せーの。愛してる大好き、ありがいた、タタタタ、愛してる大好き。 ありがとうわも愛してる大好きここ年入りにはい愛してる大好き笑顔でねはい、では左足さんのくるぶしをのせてくるぶししごきですせーの愛してる大好き盛大に愛してる大好きありがとうワン愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では左足さんを戻して右足さんを後ろでございます はい、そしたらですね、右の腰骨さんぐいっと下ろしたところを横にゆすって動かします。ボディーごとどうぞ。せーの。愛してる、大好き。腰横、ぐいぐい。<笑>ありがとう。わも愛してる、大好き。ありがとう。えわも愛してる、大好き。ありがとう。はい。せー、大に。動かしてね。ナイス。 はい、では骨盤さん左手の左お膝の横に左手右手さんは右のお尻ぺた前にぐっと押し込んだ時は背中を反って後ろの時は丸めて骨盤を正確に動かしますよいきましょう背後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きハイキンちゃん動かしてワンワ愛してる大好きありがとう愛してる大好き 今日痛いい、いす。<笑>ナイス。はい、ありがとうございます、はい、左手さんも左の腰の横にグッとさして筋筋を伸ばして右手さん腰骨がっつり持って腰肘、肩大きくねじります骨盤ねじりせーの愛してる大好きありが盛大に愛してる大好きありが思えた愛してる大好きありがた愛してる大好き ナイスオッケー右側終了両方の手頭の上で丸ではいいですご紹介くださいせーのいいです<笑>はい、ありがとうございますさあ、ミュージックと終わりましたさあ、では両足を伸ばしていただいて、チェックタイム右足さん行ってみましょう右足のかかとの位置がね伸びてると思いますどうぞああいいですね伸びました 左足さん、こんな、右足さん、うん、はい、膝の位置い、いかがでしょうか。右足さん下がりましたね、右のほうさんべったりでございます。素晴らしい、さあ、いかがでしたでしょうか、水分たりつつ、ちょっと休憩。はい、えー、ボディの変化ね、はい、はなさんもおはようございます、ご参加ありがとうございます。今日も関西でしょうか、<笑>どう、どうど、どうでしょうか、はい、では水分とってください。 シスターちょっとお飲みましたいいですいいです来ましたありがとうございます<笑>ねストレッチしながらコメント打つもちょっとねあの難しいかなと思いますその場合は別に気になさらなくて全然いいですよさああのちょっとシスターこれさあこれねえー、部分コピー、はい、<笑>あのねえー 今ちょっとコメントさんすぐ見れるようにねセットしたいと思いますいつもできてるんですけど今日はちょっと設定がなんかね日によっていろいろでございますよあの機器の皆さんデバイスの皆様もねそこを別に気にせずいきましょうと言いながら今必死でセットしております<笑>はい水分をお取りいただいてくださいじゃんチゅ、これねはい、いきますよはい入れますそしてここに えーとして開きます。はい、ではコメントありがとうございます。あ、千葉ですか。あ、いいお戻りでございますね。はい、お帰りお安せ。無事にお戻りでよろしくございますと思います。ね、ちょっとこれこのね、別に iPad さんに文句は言っておりませんよ、私。<笑> iPad さんにお世話になってますんで、ね、いつも<笑>お世話になってます。あ、できたできたかな。 さあ、では気にせず反対側行きましょう。はい、久しぶりにしっかりできてます。あ、そうですね。ご自宅ですから久しぶりにね、できてるかと思います。はい、では久しぶりにじゃあ左側もしっかりやっていきましょう。はい、ではシューターもね、しっかりやっていきたいと思います。あのね。 いろいろデバイスの皆さんいろいろ違うんですよねこれねまあまあ気にしませんよと言いながらない調整、はい、では伸びしろタップにイエイストレッチは裏切らないはいいつもご賞味ありがとうございます、はい、ではですね両足を伸ばして左足のチェック久しぶりにしっかりやりましょうはいこちらあれこれ左足じゃないはい右足さん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 愛してる大好きナイズはいでは指先さんをぐさっとさしていただいて足の甲の上側を持ってつま先ねじりせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい次まず下側を持ってねじります愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔でね、はい、ますえくるぶしさん持って足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、ではくるぶしさんえちょっとお膝持ち上げて回しますせーの愛してる大好き非常に大きく回してありがとう、はい、愛してる大好き笑顔で反対回し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 はい両足上げますでは両手両足振りはい盛大にどうぞせーのツイートしてる大好きありがとう愛してる大好きワンモア愛してる大好きありがとう愛してる大好きでは両方の手を上げて貯金貯金いいんです貯金のキープーいいですはいではちょっとお膝と上げていいので手を頭の上で回る画面の方を向く皆さんご唱和くださいいいですご唱和くださいせーのいいです いい拍手、<笑>さあ、できましたでしょうか、背筋をぐっと伸ばす。腹筋さん、背筋さんがね、ぎゅっとできてまいります。はい、ありがとうございます、頑張りました。<笑>はい、じゃあ、左足を引きます。<笑>これ、日々やっとくの重要ですね。<笑>はい、左足のふくらみ、えっ、ー、と、上から。ほぐします、きゅうり足をむ、せいの。愛してる、大好き、ありがとう、日々の積み重ね、愛してる、大好き。 継続は力なり入っ、いてきんかいさん、愛してる、大好き、ありがとう、おひざのちょっと上です、愛してる、大好き、では内ももさん、全体どうぞ、愛してる、大好き、ボディーごとゆすってね、盛大に、愛してる、大好き、ありがとう、両方のおひざさんを立てて繰り返します。左足のの、らみ、外側さんせーの 愛してる大好き、ありがとう。はい、愛してる大好き、笑顔でね、左足さん立てます、右足さん左足の下、はい、親指さんでしごきます、ええほぐします、せーの、愛してる大好き、ふくらはぎ裏側さん、はい、愛してる大好き、揉んでますよ、はい、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、もも裏がっつりゆさゆさ、せーの、愛してる大好き、もも裏ゆさゆさ、はい、愛してるゆさゆさしますよ、はい、ナイス、内ももゆさゆさ、がっつり持って、愛してる大好き、ありがとう。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 愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では、ももを伸ばして、膝上、ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、手でもいいですよ、肘でもいいです、愛してる大好き、ここをワンワイト、上もいと、いきましょう、愛してる大好き<笑>、もも痛いですね、はい、愛してる大好き、痛くてもいいですよ、上の方が痛いです、は<笑>いつま先におちさうちが。 はい、もも外グイグイ、愛してる、大好きあいや V によって違うんですね、愛してる、大好き日々の違いに気づきましょう、も愛してる、大好きボディはちょっとずつ変化します、愛してる、大好き体調の変化にも気づくよね、はい、毎日やってるとはい、では、えー、左足さんそのままつま先をふざう違う右足さんもくるぶしのけてしごきます、せーの。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、桃の上が痛いです。愛してる大好き、あ昨日バレーをやったんですよ。大好き、ありがとう。バレークラスさんにね、本気でやると超痛いんですよ。二回やった、今。桃行きましょう、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ない。失礼しました。はい、で右足を置いて、左足さん後ろ。バレーさん、本当ね、桃、お疲れになる。 もうちょい内側使わなきゃいけないんだけどね本当は手筋を伸ばして、はい、左の腰骨サングッと落としてえ骨盤ボディごと譲りますもも腰横ぐいぐいせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きワンモア、エイト」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」 笑顔でね、背筋を伸ばしし、て骨盤転がし右膝さんの横に右手さん左手さんは左お尻ペタさん前にいた骨盤をぐっと倒した時は背中を反って後ろの時は丸めて、はい、では後ろからいきますせーの愛してる大好き盛大にどうぞはい、愛してる大好き笑顔で思えた愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイスはい、では背筋を伸ばして右手さん右腰横左手さん左腰背筋を伸ばして肘腰肩ねじります骨盤ねじりせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお正面。はい。愛してる大好きありがとう」「肩のラインを平行にはい」 ナイスついてやったはいでは両足骨盤転がし最後だね、はい、ではマットさんを畳む方は畳んでください座骨さんを守りますよ座骨、はい、さんはお尻の下の骨2箇所ね横からやると分かりやすいです触る骨こ こ, ここをゴリッとしてありますお二つ、はい、足は肩幅ぐらいに開いて背筋を伸ばします、はい、そしたら骨盤を後ろに丸めた時はおへそをのぞく はい、前, 反って前に行った時はおへそを床につけるような感じはい行きましょう後ろから正段どうぞせーの愛してる大好きあり膝裏持ってください愛してる大好きあもも裏ありがとう愛してる大好きありがとうもも愛してる大好きナイス、はいでは クイックその場で骨盤を動かしますせーのアイシェル大好きありがとうアイシェル大好きも。アイシェル大好きありがとうアイシェル大好 き, イ大好 き, イ大好きナイ ス, ナイスいいですさあ今日のミッション終了背筋を伸ばしていいですスポーツ行きましょうボディを斜め両足上げてはい行きましょうせーのいいです<笑>失礼しました音楽に合わせてみましたはいナイスはい、ミスジも行って また自分とみんなに拍手足を入れ替えてもいいです気持ちに引っ張るはい腹筋背筋さんはいありがとうございます<笑>さあ、音に合いましたよ今日は2回とも音に合ったはいということで、いわしシュクどうでしょう左足さんですね左足さん、左手さんあー、止まりましたね握りましたいいですとってもいいですさあ、変化いかがでしたでしょうか ブンとってください。今日ね、ちょっと爽やかな日曜日を。あの、なんかす、北風さんですよ、よく、よく見たら、<笑>よく見たらっていうか、北風さんだったことが分かりました。というか、ちょっと涼しかったね、朝ね。さ あ, あの、ボディの変化がございましたら、お書きいただいてもよろしいかと思います。あとあの、次は、えっと、火曜日、火曜日にね、口からできますので。 またぜひご参加ください日々の積み重ねがね人生を変えてきますよ習慣にするのをおすすめしますはいということでいかがでしたかすごい伸びましたすごい伸びました久しぶりだからすごい伸びたね<笑>素晴らしい久しぶりにしっかりやるとねボディーさんも喜んでらっしゃるかと思いますはいということであの今日もご参加くださり本当にありがとうございましたシータねあそうかあれだったね たくパンというです、ねえっと、無料でご参加いただけるいいワークショップを今度セットいたしましたのでぜひともです、ね、ご参加いただけたらと思います情報の方はですは、ね、シスターの Facebook だから Facebook にも載っておりますしまたいろいろご宣伝させていただきます月月の半ばから始ままって8月まで 月に2回全8回コースがございまして今回なんと特別に無料講座いいです無料講座でございますよオンラインでねどこでも参加できますので是非こちらをご参加いただけたらと思いますはい千代子さんも伸びましたありがとうございますよかったですさあではそ の, あの告知もまたさせていただきますね はい、ということで、今日もご参加、本当にありがとうございます。無料ですので、ね、本当におすすめでございます。あの、オンターミーで見れなくても、YouTube でご覧いただけますので、はい。ということで、今日も本当にありがとうございます。素敵なサンデーをお過ごしください。引き続き、ワンダフォーなサンデーをお過ごしください。ごきげんよう、ハバナイスデー。ナイスサンデー。チャオババイ